えっと、トーク開始5分前になりました。えここで、ズームで参加している方にご案内します。えっと、発表前に、ズームの操作を練習しましょう。えっと、質疑で、ズームの挙手を使います、えっと。ズーム画面下の参加者アイコンから挙手ができますので、操作に慣れるために挙手をお願いいたします。 ありがとうございます。他の方もぜひ挙手をお願いいたします。ありがとうございます。い またトーク中はこちらのズームチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫なので積極的に書いていただけるとこちらも嬉しいです。YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、pyconjp アンダーバーの2です。感想や気づきなどぜひハッシュタグをつけてツイートをお願いいたします。じゃもう少々お待ちください。 3 分, 前なはい、じゃあ3分前になりましたので、これから始めていきたいと思います。それではこれから、さたまめさんの発表を始めます。タイトルは、Python で作る演劇稽古用 Web アプリです。発表時間は質疑を含んで15分になっています。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。それではさたまめさん、はい、ありがとうございます。お願いいたします。 はい私の名前はさたまめです。発表のタイトルは、Python で作る演劇稽古用ウェブアプリです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。はいありがとうございます。それではサタマメさん、画面共有をお願いします。 準備の方はよろしいでしょうかはい、はい、ありがとうございますそれではさたまめさんを拍手でお迎えくださいでは発表しますえトークの内容なんですけれどもえ私の演劇に関する個人プロジェクトについてお話しします前半は Python を使う前の話で後半は Python に変えてからの話をします 主にモチベーションやツール選びについてお話しして、技術的な話は少なめとなっています。自己紹介ですが、経歴は去年リーディングエッジ社に入社してプログラマーになりました。それまではゲームのパラメータ設計やデータ作成テストなどをしていました。趣味は演劇で劇団は外野クルーです。まず個人プロジェクトのモチベーションについてなんですけれども、 えー、皆さんも趣味でプログラミングなどをする時に自分だけのアイディアが浮かんでそれを実装しようっていうことがあると思うんですが、えー、その動機について、えー、考えてみましたまずい い, いいアイディアだったっていうことを、えー、自分で確認したいっていうのとあと、えー、人に評価されたい役に立ちたいっていうのが動機としてあると思いますこの何々したいっていうのを、えー、欲求と考えた時に一番は 結構満たされることの方が多いかなと思ってまして実はこれ演劇も同じで実際に舞台が出来上がって役者が動いたりすると自分たちいいことを考えてたんだっていうふうに思うことが多いですただ1が満たされた時に2の欲求が高まるんですが1が満たされたからといって2が満たされるとは限らないっていう問題があると思いますでそれでプロジェクトを続けるかどうかで悩むっていう のがまあ、今日はそんな話ですで具体例としまして私のプロジェクトのお話をしますがまずはウェブアプリにする前のお話ですえ台本の電子化とあと稽古プランツールっていう2つがあるんですがまず台本を電子化したいと思った理由なんですが移動中とか立ち稽古の時にスマホで読めて読みやすいっていうのとあと配布とか改訂が紙で配るより楽っていうのがあります これあの特に改訂のときなんかは紙で差分だけを配ったりするんですけどもちょっと分かりにくいかなと思います。あとは電子化してデータとして二次利用できるっていうのがあってやってみようと思いました。やったことはです、ね、電子化する際のフォーマットを考えたのとあとそのフォーマットにテキストの台本から変換するコンバーターっていうのを作ったのとあとスマホ用のビューアーアプリを作りました。 簡単に見ていきますとまずフォーマットなんですけども当時は XML がいいかなと思ってこんな感じのセリフはセリフト書きはト書きっていうマークアップをするだけのシンプルなものを考えましたでそれにコンバートするコンバーターなんですが台本は人によって書き方がまちまちなのでそういった癖に対応するように変換のルールを設定できるようにしましてこの右側にあるような設定パネル を作りまして、左側に表示しているのが読み込んで変換したデータを表示しているものです。で、その変換したデータを表示するビュアなんですけれども、えー、せっかくなんで紙の台本ではできないような、えー、キャラクターごとにセリフの色を変えるとか、あとアイコンをつけるとか、そういうのをやりました。あと一番右のスクリーンショットは これ、交番表っていうんですけれど、えっと、各シーンに誰が出てるかっていうのも、そういうのも自動的に表示するようにしました。でここまでやった手応えとしては、ビューアーの評判はまあまあ良かったです。ただ、コンバーターを使おうとする人があんまりいなくてですね、結局私がコンバートして、ビューアーを使ってもらうっていうような感じになってました。で次の警告プランツールなんですけども、これはですね、 稽古の出血表から各シーンの役者が揃ってるかどうかを求めたいと思って作りました。これなんですけども、芝居の規模にもよるんですけども、規模が大きいとですね、あれ今日ここのシーンの役者揃ってるんだっけっていうのを結構、あの、表とにらめっこをしたりすることが多かったので、そういうのがパパッと求められるといいなと思いました。もちろんデータを持っていれば可能なことですし、 あと、出番の変更とかがあっても、それは動的に最新のものを求められるし、あと、揃ってるかどうかっていうことだけでなくて、出席率なんかも俯瞰できて、便利かなと思いました。で、やったこととしては、まず、Excel でそういうツールを作りました。まあ、みんなが使ってるからっていうのもありまして、で、交番表とか出欠表とかですね、まあ、いろんな表があるんですけども、それぞれをシートにして連動させるような形になります。で、えー 例えば台本シートっていうのは先ほどの XML をインポートできるようになってましてでこれをインポートすると自動的に交番表が作られるようになってますでこの交番表がですね、まあ、出番かどうかで丸ツで普通表すんですけども数字が入っているのはセリフ数が入ってますでセリフ数が入っていることによってこの人が休むとどれぐらいインパクトがあるかっていうのが分かるようになってますあとと色がついているのは出血表と 連携してまして出席のところは緑とかっていうふうに見れるようになってますで出欠表はですねもうこれもシートがあるんですがキャストの部分は自動で生成しますが稽古の日時とか場所とか出欠っていうのを手で入力してそうすると他のシートと連携するようになってますこの場合はあの左上でシーンを選んでいるのでそのシーンに出てる人だけ強調表示されているっていうような表示になっています で最後にプランシートっていう、えー、いつどこのシーンをプラン、えー、稽古するかっていうプランを書き込むシートなんですけれども、えっと、これも、えー、セルの部分がです、ねえー、出血表とかと、えー、連携してです、ね、出席率に応じて色が変わるようになってましてで、えー、選択中のセルの詳しい情報は、えー、インスペクターで表示するっていうふうになってます。 でそういうものを作って、大体あのやりたいことはできたはできたんですけども、えー、人に使ってもらうのはちょっとハードルが高いかなと、尻込みをしてしまいまして、えーで、理由はですね、まず台本データを XML で用意しないといけないっていうのと、あともう一つがですね、あのみんなが Excel って言ってたものが、実は Google スプレッドシートのことだったりとかして、そうすると、ああいう形の共有は、このツールではできないんで、ちょっとお勧めしなくて。 で結局一応公開するのはしたんですけどひっそり公開しましたでそうこうしているうちにですねスマホアプリの方がデプリケーテッドだらけになってしまいましてこのままプロジェクトを続けるかどうかで悩むっていうあの最初にお話ししたテーマにぶち当たるっていうことになりましたここまでで分かったこととしては 自分にはスマホアプリをもうアップデートし続ける根性はないっていうこととあとコンバーターの変換ルールとかそういう設定をする人はあんまりいないんだなっていうこととあと PC からスマホにデータを転送する人はあんまりいないんだなっていうふうに思いましたじゃあデータどうしてるかっていうともうまあ私が実際は配っていたわけですからあのデータはネット上にあるっていう前提なんですよねで常にオンラインの前提で、えー、逆にオフラインで使えるような アプリとかっていうのを念頭に置くのはちょっと後回しでもいいかなというふうに思いましてで、えー、だったら Web アプリでいいんじゃないかと思いましてでだったら Python でできるのではと思いましてで Jango を勉強しようって思いましたでここからやっと Jango の話なんですが、えっと、Jango は Web アプリを作るための Python のフレームワークです、まあ、この画面は多分 ジャンゴを知っている方であれば割とおなじみな感じだと思うんですがデータベースが使えるので複数のプロジェクトこの場合は講演をプロジェクトと言ってますが管理できるようにしましたで稽古プランツールの方がちょっとウェブアプリっぽかったので先に作ったんですがその複数作った講演の各講演ごとのキャストとか稽古日程とかを入力するとこういった表が表示できるようにしました 出席率の表示に関してはですね、エクセルのときよりも良くなった点がありまして、それは何かと言いますと、1コマの稽古の中で、人が出入りするタイミングをまあ調べてですね、まあ、自動で調べて、そこで分割してで、何時から何時までは出席率何パーセントみたいな感じで表示するようにしました。なので、この時間帯の方をですね、各時間帯をクリックすると、その時間帯の詳細が見えるっていうふうに。 なってますでその後台本部分をちょっと作ったんですけれども、えっと、XML ではなくてファウンテンという形式にしましたこの下の方にあるデータっていうテキストエリアに貼ってあるのがファウンテンのフォーマットで、まあ、XML よりは直に読み書きしやすいですでこのデータを元とに、まあ、出番のデータを生成して講演を作ったりとかあとはビューアー画面に行ってえ例えばこの 右側のスクリーンショットはそれをスマホで表示したところなんですけど、まあ、ビューアーを表示するっていうことができるようにしました。で、現時点での手応えとしては、機能的には特にこの環境でも問題なさそうと思ってます。で、Excel に比べるとデータの入力がちょっと面倒なんですけれども、えっと、出欠に関してはですね、役者ごとにアカウントを作ることができるので、 自分の予定は自分で入力してほしいということができるようになりました。あとは、えーまあ、これは個人的な心境の変化なんですけれどもとオープンソースに対して安心感を感じるようになりました。<笑>で、えー、いろいろ変わったんですけど大事な点としては最初のコンセプトから特にブレてないなと思いました。で、えー、いろいろ変わったの内容としては 言語がほぼ Python になったのとデータが全部データベースに入ったのとあと公開の手間としてはサーバーの準備が必要っていうふうになりましたでここからちょっと話が変わるんですけども今取り組み中の課題としてはフフォーマットがファウンテンテに変わったのできればルール設定なしの全自動にしたいと思ってこれも Python で機械学習でやることにしました で機械学習でやる部分っていうのが行の種類セリフとかトガキとかっていうのを予測する部分になっててこのスクリーンショットの左側にあるような、まあ、登場人物トガキセリフとかっていうこういう結果を得たいということで、えー、機械学習を使いますが、えー、ディープラーニングで作るのかって最初思ったんですが別に台本を理解する AI を作りたいわけではないし教師データもないので、えー、決定義っていう モデルを使うことにしましまたその場合自分で特徴量を定義したり取り出さないといけないんですけれども逆にそれさえやってしまえばディープラーニングよりも確実でやりやすいのかなと思いましたディープラーニングの場合はですね特徴量の正規化とかそういう前処理とあとハイパーパラメータの調整とかそういうのも考えないといけないんで、まあ、その手間も省けるかなと思いましたで参考までに定義した特徴量の一部なんですけども 例えばこの上の方にあるパターン何々にマッチするっていうのはでこれはあの文章を携帯素解析ってして携帯素の並びにした時に、えー、その並びのパターンを定義してマッチングして特徴量にするっていうそういう仕組みを作りましたあと下の方の前の行が何々かっていうのに関しては、えー、ちょっとだけ系列データっぽく扱うためにこういう特徴量を取り出していますであとはですね台本ごとにちょっと書き方が違うので 台台本本ごとのの全体の行単位ではない特徴量も取りり出したりしましたたま、えー、これがモデルを可視化したところなんですけれども現時点での手応えとしては、えー、特徴量とかを増やしていけば精度は上がっていくなという感じですでハンカ性能なんですけれどもちょっと今求めることができなくてで理由はですね、えっと、データがあんまりないっていうのもあるんですがも、えっともとの台本が ど, ういうどこまで自由に書いていいかっていうのを、まあ、特に定義してないので反過性能は今は計測できないっていう状態です。でモデルはまだまだ軽いので、えっと、特徴量は増やしていけそうです。でこれが先ほどのモデルで、えー、学習に使ってないデータを分類した結果なんですけども、えっとまあ、これはかなりうまくいった方ではあるんですけれども赤線を引いてあるところぐらいが失敗してるっていう感じです。 で今後の課題としましては分類器が形になってきたのでコンバーターを作るっていうのとあとプロジェクトはですね今、新規で作るときだけ台本からデータを持ってきてるんですけども台本を変更したときにもそれを既存のプロジェクトに反映できるようにしたいですあとは台本ビュア ー, ーの方をスマホで作ってたみたいな高機能なものにしたいと思ってます、はい、でまとめですが 個人プロジェクトを続けるかどうかで悩んだとき、ちょっと視野を広げていただいて、えー、環境を見直すのもいいんじゃないかと思います。でこの場合ですね、すでに 課, 課題があるわけですので、勉強するチャンスでもありますし、もし Python でやるんであれば、Python 勉強すればいろいろ応用が効くと思います。あとは、まあ、よく言われることではあるんですけども、ディープラーニング g 使うかどうかは、まあ、向き不向きがあります。えー まあ、特徴量をもし用意できるんであれば、決定義とか、そういった使いやすいモデルもあります。それとですね、あすいません、もう多分質疑できないと思うんで、あと30秒ぐらい、えっと、一言言わせていただきますと、もしですね、まあ、今までないんですけど、もし私と同じことをもっとちゃんとした形でやってる方がいらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいなと思います。以上です。どうもありがとうございました。 山さん、ありがとうございます。えっとまあ、おっしゃっていただいたようにあの時間はあの残っていませんので、えっと、残念ながらこの場での質疑応答はあのできないんですがあ、はい、あのこの後あのもし参加者の方で質問がある方はあの交流用のスラックの方に移っていただきましてそちらであの質問をしていくことも可能ですのでよろしくお願いいたします。 それではさたまめず発表ありがとうございました、えっと、参加者の方はもう一度発表者の方に大きな拍手をお願いします